そんな中美容大国ならではの独自の進化を遂げたマスクを発見これは美容クリニックで使用するために開発された超極小マスクこのようにですね両面テープで留めるような形になっていますどうでしょうかまあ特に息苦しくもなくちゃんと 耳にかけるひもがないので顔のしわやたるみを取る施術がしやすくなりました。